やっぱ俺ら弾けねえあの難しい曲べショパンの10の4難しくてよなかなか弾けねえじいちゃんなら弾けるかどうしたフォルテわしに弾けない曲などないんじゃじいちゃんかなそんな10の4さっさと弾いてみせようじゃねえか なんだフォルテ弾けないとダメだなオらの孫はでもなあ必ず弾いてれば上手になるじいちゃんを見てなさい皆さんどうかわしの孫をお願いいたします、はい Thank、you 今日までお聴きいただきありがとうございます。じいちゃんです。えー、わしの孫 youtube 頑張っとるけん、みんなよかったらぜひチャンネル登録お願いします。じいちゃんじゃった？次はのあのまた新しい曲弾いていこうかな。思っとるけんのあのこれからもゆっくり長い目でお願いいたします。えーはあ、お願いいたします見くれて。ありがとうね。良ければグッドして。